演武となりましたもうあの力思い残すことなく会場の皆さんに喜んでいただけるように精一杯の援護したいと思います温かい百姓を演よろしくお願いしますよろしくお願いします拍手拍手2018 われら、あくら、今、ここに集う。 ありがとうございましたははダンスパフォーマンス集団。